新形線をご利用いただきましてありがとうございます。この電車はバスドル機です。次は新津南馬、新津ラン馬です。JR 東武線はこの駅です。 ・まもなく新津南馬です JR 総武線はお乗りたいです The noise on the left.